でも大活躍の、えー、MC を紹介したいと思います湯川さんはい、はい、そして、はい、やっとせっかきさんスギラですはい、みんな入ってくださいはい、よろしくお願いしま す, ます、えー、今日もたくさんの無茶ゃぶりありがとうございました、えー、こちらこそ、まあえー、まだね、終わってないん で, あそうですかこれから、はい、またあるかもしれませんが、はいはい、ぜひともよろしくお願いしますはい、ありがとうございます はい、えー、改めましてヤ、えー、ートスや田水楽天でございます、えー、本日は開催、えー、誠におめでとうございます、えー、こうしてまた、えー、この、えー、山形に来て踊れることを本当に楽しみにしてまいりました、えー、2回目の演舞、これが最後でございます、えー、精一杯ぱ踊りますのでどうぞ、えー、ご支援いただけますようよろしくお願いいたしますそれではまいります水楽天、レイチーム The、sure. world. ありがとうございました。